い た, しまし た, ただいまより宮城県仙台すずめ踊りを行います仙台すずめ踊りはッピー姿に戦争両手に持ち軽快に羽をなる仙台を代表する郷土芸能として仙台青葉祭りをはじめさまざまな場面で踊られています演舞いたしますのは約150を超えるチームからの選考による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 大好評を得ました東日本大震災後は各地で演舞を披露し感謝の思いと元気な仙台を発信しておりますそれでは郵送華麗な演舞をご覧ください スペシャルお祭りナイト、我ら欧州仙台、館の前、仙台すずめ踊りをごキろ申し立 宮城県仙台鈴のあかりの皆さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。 何